いたしました内房線快速の君津駅です、すまもなく発車いたします。千葉駅発車の際に、発車ベルになりませんので、ご注意ください。次は、千葉に停車いたします。 ご視聴ありがとうございします。内房線、蘇我、五井、木更津方面に参ります。快速の君津行きです。 串間に到着いたします。袖口右側です。 鎌取大網茂原方面外防線内各駅停車の京葉快速関西一宮行きりましたホーム向井川5番線から9時49分京葉線海浜幕張新浦安舞浜新木場方面京葉快速東京行きは3番線から9時55分その後の京葉線周り特急若潮8号東京行きは2番線から10時2分の発車です。 特急電車ご利用のお客様、乗車券または定期券のほかに特急券が必要となります。あらかじめご了承ください。えおいのお客様、車内にお忘れ物ございませんよう、お手回り品お確かめください。ご乗車の電車は内房線快速の君津行きです。曽我を出ますと次は浜野に停車をいたします。曽我でおいのお客様、この先もお気をつけていってらっしゃいませ。 いいえっじゃ JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます6番線に停車中の列車は9時46分発内房線周り快速駅行きです発車までしばらくお待ちください駅水行きです2分ほど停車をいたしますご乗車になりましてお待ちください 5番線に停車中の列車は9時49分発外房線回り快速上総一宮行きです発車までしばらくお待ちください お待たせいたしました内房線快速機密駅間もなく発車いたします疎外機発車いたしますとポイント通過いたしますため車両が大きく揺れますお立ちのお客様熱につり替わりおつかまりください次は浜野に停車いたします 6番線の内房線ドアが閉まります。ご注意ください。 ・この電車は内房線快速秘密行きです停車駅は浜野八幡塾合意姉崎長倉袖ヶ浦木更津秘密ですグリーン車は4号車と5号車 グリーン車をご利用の際にはグリーン券が必要ですグリーン券を車内でお買い求めの場合駅でのお住まいが不可能なりますのでご了承ください次は浜マです This is a c h i ーン Line Rapid Service Train for k i m i t s u g r e e n cars are car number 4 and number 5A green car ticket is required in the green carThe next station is ハマノ お待たせいたしました。ご乗車ありがとうございます。内房線快速、君津行きです。側行き帝国通りに発車しております。途中の5位には9時56分、木更津10時17分、終点君津到着は10時25分です。次は浜野に停車をいたします。 右側、右側、right。 この電車には優 先, 席があります優先席を必要とされるお客様がいらっしゃいましたら席をお譲りください。お客様のご協力をお願いいたします。The next station is Oh, my God.